ハンギョレ新聞は気づいていないようですねどうも政治いろいろのまなぶです韓国の代表的な革新系メディアといえばまずハンギョレ新聞が浮かびますその論調は革新系の与党ともに民主党側に立ち 新ムンジェイン一色とさえ見られるものが目立つのが特徴です。そのハンギョレ新聞が面白いコラムを掲載していますのでご紹介します。ハンギョレ新聞の記事を引用します。少々長いのですがお付き合いしていただければと思います。それでは行きますね。21世紀の新冷戦時代と向き合う姿勢は 20世紀の冷戦時代のそれと同じではあり得ない。世の中はもう過去に引き戻すことができないほど変わっている。ユン・ソン・ギョル候補の外交安保に対する認識を見て心配になるのはまさにこのことだ。最重要の同盟国であるアメリカが中国と対決するから、韓国も中国と対立し、アメリカは 日本が好きだから日本と軍事同盟すら結ぶという発想は時代錯誤的な冷戦式の考え方だ。今や核戦争を心配しなければならないのですか先月28日ホワイトハウスでの行事の途中アメリカのジョー・バイデン大統領に投げかけられたある記者の問いは核戦争に関するものだった。 もちろんバイデン大統領はノーときっぱり否定したが、公式の席上でこうした質問が出たのは、世界が新たな対決の時代に入りつつあることを象徴的に示している。ロシアのウクライナ侵攻は、1945年の第二次世界大戦終結後、最も不安定で危険な状況へと欧州大陸を追いやった。 ヒトラーの悪夢という過去を持つドイツが国防費を大幅に増やすことを表明したのが代表的な例だ。米中対立に加えて半世紀前のような巨大な戦線の絵が地球儀上に描かれるかもしれない。中国、ロシアとアメリカとの対決、そして核放棄の見返りとして得た安全保障覚書が 紙切れに過ぎないということを示したウクライナの事態は北朝鮮をさらに強硬に導き核問題の解決に暗い影を落とす可能性が高い。しかし21世紀の新冷戦時代と向き合う姿勢は20世紀の冷戦時代のそれと同じではありえない。世の中はもう過去に引き戻すことができないほど変わっている。 ユン・ソン・ギョル候補の外交安保に対する認識を見て心配になるのはまさにこのことだ。中国増発言をはばからず、日本の自衛隊は有事の際に朝鮮半島に進駐し得るというふうに、韓米日軍事同盟に執着する態度は、時代遅れの冷戦式思考の発露に過ぎない。最重要の同盟国であるアメリカが、 中国と対決するから、韓国も中国と対立し、アメリカは日本が好きだから、日本と軍事同盟すら結ぶという発想が、今の時代に現実的に作動しうるのだろうか。このような時代錯誤の認識で、21世紀の北東アジア情勢を切り抜けていくというのは、いかに危険旋盤であるか。その上で、 キム・デジュンとノムヒョンの精神を継承するとは、このような奇弁が一体どこにあるのかと思う。1960から70年代の冷戦時代には、それでもアメリカの傘の下で静かにアメリカに従うことは、韓国の利益と一定部分合致する面があった。米軍のハまっていた泥沼であるベトナム戦争に、 韓国軍が派兵したことは批判される余地が十分にあるものの、それによって相当な経済的、軍事的利得を得たのは事実だ。ソ連、中国、北朝鮮とは壁で完全に隔てられていたのだから、彼らと交流する理由も必要もなかった時代だった。しかし今は違う。1989年の ベルリンの壁の崩壊とともに冷戦の幕が下りて以降、世界は左右陣営の枠組みを出して国益と人類愛的価値を中心として動く時代に入った。今の韓国と中国の貿易規模は韓米と韓日の貿易量の合計を上回る。猛虎部隊がベトナムに初上陸した1965年に 億億ドドルルだった国内総生産はは年には1兆8000億ドルを超えており韓国は世界10位内に入る経済大国へと成長した。北朝鮮との経済交流が可能になれば、労働力と市場の面で波及力は巨大なものとなるだろう。にもかかわらず、半世紀前のように、 朝鮮半島の北側とは壁を作って、アメリカ、日本との三角同盟ばかりを叫んでいることが果たして可能だろうか。韓米同盟を基本としつつも、中国との経済的協力関係を模索することこそ、韓国が向かうべき方向だ。同盟とは危機の際に助け合うものだ。有事の際に日本の自衛隊の 韓国進出を許すというなら、日中または北朝鮮と日本が対立した際に、韓国軍は日本の側に立って戦うべきだと考えているのか。県中、県北朝鮮感情に臨場するユン・ソン・ギョル候補の外交安保政策には、このような現実的な苦悩はないように見える。さらに心配なのは、ユン候補は新冷戦時代の変化を 正確に理解しているのかという点だ。パククネ大統領のサード配備が問題となったのは、配備そのものよりも、同大統領の理解できない態度に起因するところが大きかった。2015年9月に天安門で行われた、中国の戦勝説の軍事パレードに、ロシアのプーチン大統領と共に出席し、 アメリカを仰天させたパク大統領はそれほど間を置かず日本と秘密軍事情報保護協定を締結し突如として韓日慰安婦合意も結んだそして翌年にはアメリカのサード発射台を突如配備しているのだから戦勝説出席とサード配備がもたらす波紋をパク大統領がきちんと認識していたのか疑問が拭えない 今の状況も同じだ。韓米日軍事同盟とサードの首都圏配備をはばかることなく語るユン・ソン・ギョル候補は、その意味とそれがもたらす波紋をきちんと理解しているのだろうか。過去の冷戦とは全く異なる次元の対応が要求される21世紀の新冷戦時代にも、ひたすら反共、反北朝鮮ばかりを叫んでいればよいと、 信じているのではないだろうか。検察の捜査のように強引に押し進め、怒鳴りつけているだけでは、見違えるほど成長した大韓民国語を指揮し、数多くの氷山を避けつつ、前に進むのは不可能であろう。とのことです。面白いので、ついつい全文引用してしまいましたが、やはりちょっと長かったですね。 ハンギョレ新聞がこのコラムを今になって掲載している背景としては、やはりイ・ジェミョン候補が相次ぐ出現で急速に支持率を落としているということが挙げられるんではないかと思われます。ムン・ジェイン大統領の後継者一番手と目されていたチョググ氏。このチョググ氏を熱烈に支持するチョググ守護隊という勢力があります。これは 目覚めていいる市民連帯党党という名称の政党らしくこの人々は熱狂的な新聞派、いわゆる東海文と呼ばれている人々と目されています。この東海文の一団ですら、イ・ジェミョンにはついていけないとして、ユン・ソン・ギョル候補支持を打ち出したのです。イ・ジェミョン候補は、ムン大統領の売りではないというのは、前々から言われていました。 諸国守護隊が売りではないイ・ジェミョン候補の支持を取りやめるのは理解できますが、イ・ジェミョン候補の支持をやめるだけでなく、対立候補のユン・ソン・ギョル候補支持に回ったのです。さらに、この記事が掲載されるのとほとんど時を同じくして、もう一つのニュースが流されています。最大野党、国民の力のユン・ソン・ギョル候補と、中道系野党、 国民の党のアン・チョルス代表が記者会見を開き、野党候補側をユン・ソン・ギョル候補に一本化することで合意したと発表したのです。野党候補が乱立し、票が割れてくれれば、イ・ジェミョン候補にもまだ勝機があったのでしょうが、それが一本化した上に、足元の左派勢力まで揺らいでいるわけです。これはもうさすがに、 勝負あったとししかか見られれないかもしれませんねこうした背景から、ハンギョレ新聞は足元に火がついた状態となり、このコラムを掲載するに至ったものと想像できます。ハンギョレ新聞のコラムを読んでみると、韓米同盟を基本としつつも、中国との経済的協力関係を模索することこそ、韓国が向かうべき方向だと、愛も変わらず、 トラックといいう名前のコウモリ外交を推奨しています文中でハンギョレ新聞が訴えるノムヒョンの精神を継承するとはノムヒョン元大統領が提唱したアジアのバランサー論のことを指すと思われます過去から一歩も進歩せず相変わらず具にもつかないコウモリ外交至上主義を訴えているというわけですねロシアによる ウクライナ侵攻は世界に新しい秩序を生み出すきっかけとなりそうな感があります。この新しい秩序の根本とは、冷戦時代の構図と実は変わっていないのです。冷戦時代は米ソという偉大教国の構図でしたが、これが法と秩序を重んじる勢力と力の信奉者の勢力に二分される、そして 前者の代表はアメリカ、EU、オーストラリア、日本といった西側諸国。後者の代表は中国とロシアというわけです。二大大国が二大勢力に姿を変えただけであって、根本的な対立の構図は何ら変わっていないとも言えます。このような状況下において、コウモリを続けることは百害あって一理なし。 両陣営からあいつは信用ならないと思われるだけという単純な事実にハンギョレ新聞は全く気づいていないわけです。韓国は世界10位内に入る経済大国へと成長。見違えるほど成長したと自国を持ち上げ。これほどの大国になった韓国を両陣営が無視するわけがない。韓国が言えば両陣営も 話を聞かざるを得ないという、いつもの野郎時代っぷりを遺憾なく発揮しているわけですが、韓国など所詮ただの意の中の革津であり、それ以前に信用できない卑怯者と見られていることに全く気がついていないあたりが、いかにも韓国人と言えますね。共に民主党政権が終われば、冷や飯を食わされること必死のハンギョレ新聞。その必死さは買いますが、 肝心ののジェミョン候補があの手たらくでは残念ながら、ハンギョレ新聞がいくらコラムで吠えようとも、私としても非常に残念ではありますが、イい候補の勝ち目は薄いと言わざるを得ないでしょうね。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、コメントよろしくお願いいたします。